Oh! <laughs> <laughs> Thank、you はいハハハハハハハハハハハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Thank movement Thank much. arms. you very your your you. love of I でははすけれども、自己紹介をお願いいたしバダイコグループ太鼓集ゲ月と申します。 メラバードパフォーマンスグループリュウゲツ、シズザレディ。ハロー、Hello, We are Japanese Drum Performance Group、太鼓集リュウゲツ。私たちは東京都大田区鎌田というところを拠点に、2011年からグループで活動開始し、さまざまなジャンルの音楽と和太鼓のコラボレーションを特徴しています。今は自主ライブや各地でのイベント出演などを主に行っております。 2011 yılında Tokyo, Kamata'da kuruldu grubumuz. Farklı müzik tarzlarıyla geleneksel Japon davulunun harmanlandığı performansları farklı etkinliklerde ve kendi konserlerimizde sergiliyoruz dedi. We are based in Kamata, Ota World, Tokyo and started to perform together since 2011. Our notable character is collaborating with various music. We are performing... パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、和フォ、えっとまねえーマン、パ和ォーマン、パもォーマン、パフ和ーマン、パフォーマつなぐという思いをもとに日本太鼓同盟というものを設立しましたン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマン、パフォーマもパフォ 皆んがつなはい。を It's based on our thoughts of connecting Japanese soul and people. We wish we will be the one we go above and beyond connecting audience and performance, even country. t u l k I'm a sincere, i s i n e r e I'm a e r e m a sincere, y m a s n c I'm a sincere, I'm a sincere, I'm a sincere, I'm a sincere, I'm a s i n c e r m s i n c e r I'm a s i n c e r a sincere, a sincere, i r e i s i n i n c e r e I'm e r e i e e I'm a s i n r e I'm a s i n c e c a n c I'm e r e I'm a s e r e r e I'm アフターイハードハートブレイクとュースイントゥーキーウィワネツツテンドパワーツイズミルウィパフォーメトゥアマイプレイヤーズトゥデイはいありがとうございますではここでまたまたチャットからのメッセージをお届けしたいと思いますはいは シンディバズソラチェッタンンソルドのソロジャをプリジャメッセージストンはい、えー、感想がすごいたくさんあるんですけれども、すごいかっこいい、最高というメッセージだらけ。質問より感動した、かっこいいがほとんどです。ま <laughs> え Thank, <you. laughs> Thank you so much、e,。 We have got many many messages that you are cool wonderful thank you. I n t h e i r a n t a e most i n g t h o s r e m o t i m h e r a n t s e m o i t a s a t t e s t i o n h g a o s t o r n t o s t a e m r e t r t t h e m i r a t t h g e s a g e m s t i a i n e o t i m n t h i s e m o t i t h i s that the m o a s e s t i o n h e r e h i n a i m o n t a i m o n h i なんとあの折りたたみ式と組み立て式になってまして、えーはい、なのであの運ぶときはパーツバラバラになってあの運んできて座面の方が折りたためて銅、はいえー、の方があの8つ に, に分かれて。 はい、組み立てれるようになっています。そ、yeah. う、so、なんですね。シンディ、チェリーピー・マーカダシタ、メセレー、アゾンジキソロ、ボー、アルカムズキビュー、ダウン、ネイディ、シューダウン、シンディ、シューダウ <laughs> We h a t s good? have got a question that's how do you carry the biggest drum? The answer is、uh, the, they, uh, the biggest drum you can break up into、uh, eight to ten pieces,、uh, eight pieces. and also, they set up this morning over an morning set this over hour they up <笑><方は><笑><笑><笑><笑>かはい、ありがとうございます。<笑>あはい、じゃあここでお時間となりました。 はい、太鼓集、優月の皆さんでした。あありりががととううごござざいいまます。した。Thank you